可愛いですね、はい、じゃあ。はいはい、あ、なりましたね。ちっちゃく動きましたね。はい、はい、もうちょっと動くんちゃう。おお。はい、いい感じですね。どっちから？ いいと思すごい、引いてても分かるぐら い, い, い感じですね。っはははい。いいと思うんで、ねはい、ちょっとます胸張れますか、はいあ ちょっと向こうずれてますからね。世代行っても硬すぎるからちょっと難しいなって言われて、うん。なるほど。運動してるのにね。まあやっぱケアはちゃんとしてないといけないですね。うん、まあ力抜いておいて口閉じておいてますかね。はい、うわすげえ今の。 なりましたなりました、ね。はい結構ボキボキって言ったんじゃないですかねやばいわよはい、まありがとうございます、はいまあ、ちょっとね音声は聞き取れなかったんですけど自分の中ではね結構なったと思いますねそうっすねグリッて言っていいやばかったあいすやばい生態ですからねはいとていう感ですね こっちそ前半ぐら相当軽いですね。 ポきってご協議きましたね。はい。相当悪いですね。はい。<笑>あ、そのまま仰向けに出てもらってね。はい、お, お、おえぐっ。 すげえなる、ね。だから、小指ちっちゃいな。あのね、ね、ああ。こっちから抜いといてくださいね。はい、うおすげえな。うん、<笑>こんなんなるんですね。そうですね。<笑>ちょっとビビっちゃいましたね。はい。いようとしますね。はい。股関節ね。 タラが入っていいこここここんんななななれれたたととすわ、はい<笑>れはね、あの結構みんな、ね、受けですげえああよし背中が回るので伸ばしましょう。はい 後ろで指んでいすかはいはい、ちょっと胸張ってもらっていいですか ね,、うんここね 力抜いてもら<し><笑> こ, れ今こんな感じなはい。